こんにちは野菜の日チャンネルです。今日は炊飯器で炊く美味しいお赤飯の作り方をご紹介します蒸し器で本格的に作っていらっしゃる方が多いと思いますが炊飯器で作ってももちもちしてとっても美味しく出来上がります材料も少ないので是非気軽に作ってみて下さいまずもち米を洗って。 たっぷりの水に30分浸しますもち米は意外と吸水しやすいので30分以上経ったらザルに上げて水気を切っておきます小豆の準備をします沸騰したお湯に洗った小豆を入れます2、3分茹でたら鍋のお湯を捨てて 小豆を鍋に戻します水を加えて15分くらい茹でます小豆の色がついた茹で汁で炊くことでもち米に色がつきます 小豆と茹で汁を分けて冷ましておきます炊飯器の内釜に水気を切ったもち米を入れ表面を平らにします 茹で汁に水を加えて300ミリリットルにして加えます。もち米の上に茹でた小豆をのせます。今回はちょっと入れすぎてしまいました。 このまま普通に炊飯します。炊き上がったら小豆を潰さないようにほぐします。小豆を入れすぎると美味しくないので全部入れないようにしてくださいね。 炊きたてのお石飯にごま塩をかけていただきますふわふわでもちもちしていて美味しいです冷めても翌日も固くならずにおいしく食べていただけます 今までお赤飯を作ったことがない方もぜひ試してみてくださいね最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください。